愛媛より、口笛吹いて旗の甲に乗せて、私たちが演奏している楽器を紹介します。トップバッターは、フルートとピッコロです。キラキラとした高い音で、バンドに花を添えます。可愛らしい音色をお楽しみください。それでは、どうぞ。 スーザフォンユーフォニアムホルンですスーザフォンはこのビジュアル通りずっしりとした音色でバンドを支えます柔らかく包み込むような音色のユーフォニアムはバンドに深い響きをもたらしますホルンはベルが前についたマーチングプロングを使って演奏しますバンドを支える豊かな響きのアンサンブルをお楽しみください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 続いてはクラリネットファミリーです神のある低音から軽やかな高音まで幅広い音域を担当しますメロディーから伴奏まで吹きこなす息の合った演奏をお楽しみください ファックスは吹奏楽だけではなくジャズなどのさまざまなジャンルで活躍する人気のある楽器ですスライドが特徴的なトロンボーンは独特の張りのある音でバンドにエネルギーを与えます輝かしい音のを奏でるトランペットは吹奏楽の花形楽器ですそれぞれの音の違いをジャズアレンジでお楽しみください Oh, my God. バンンドの要でであるファーカッションですマーチングバンドではバッテリーと呼ばれバンドの原動力となって演奏全体を引き締めます本日はスネアドラムテナードラムバスドラムブロッケンシンバルの息の合った演奏にご注目ください いかかがでしたでししたょうか各パートの個性あふれる音や振り付けは見て聞いて楽しめる曲でしたね。